液酸をビーカーに少量移しますね。はい、そ, そんなもんでいいですね。はい、じゃあ液体じゃ液体じゃなくて、蒸気だけをコニカルビーカーの方に移します。液体入ってませんよね。入ってないですね。はい、それじゃあビーカーをちょっと離して、ね、そこの。 ここカ ビ, ビーカーの方に溜まってるであろうフフに<笑>。<笑>